木水さん、ロマンさん呼んじゃいましょ、わら。ロマンの挑戦状さん、音声テスト。ロマンの挑戦状さん、あれ。ロマンの挑戦状さん、なぜだー岡松久志さん、賛成。ロマンの挑戦状さん、お。岡松久志さん、

ユーザー名は呼ばなくてもロマンの挑戦状、無事ボ読みちゃん設定できました V ロマンの挑戦状、なんか設定が

そこ探しはどこで落ち着きますかね。お疲れ様。無事、いつも通りの設定完了。

のがそこであってほしいです。

はもったいなかったですねですね急に上がりましたね

配信やめると相場上がる説わら。でも、下がる可能性も高かったのであれは損切りしといてよかったと思ってます。わら。

終わるとチャート動く、わら。バンチャー。ついてないです、わら。

今はノート事件康法

の動きですもんね。

昨日のスケスケショーツで焼かれました。下がるなら安く買えるのでよし。

ケベなことするから笑。ですねダブル下がったら安く買えちゃいます。

すんなり割るかな

こんばんはもふもふチャンネルさん、こんばんは

来てほしいかなー。

下がっていきそうですね私が、約1週間、決済してないなかなかの下降トレンド

笑。

するまで負けじゃないです。笑。鋼のメンタル笑。わら

167万1039がポジションですから、1万3000円損益。

出ますねロスカットは出てませんから変な余裕でしょうか

ですよね

ありますから笑い

ギリギリすぎる、わらわら

目指す方にも見えるので。0.0。5。4を活かしたいですから。もうちょっと維持率必要です。

そこですね。割ってくると怖い。現物を決済するのもな。

維持率確保できますね。

で維持率確保4万おいしょただいまボートレースが守りすぐ優勝戦 1-3-2 オッズ 9.1 倍に4万ってけ結果 1-2-3 を外したアパパネですダブル皆さんコンバーガーかおいしょーわ

アパパネさん、コンバーガー。モンキーターンですね。

やばい動きまだまだ下がりそうですねここリバってほしい

あね。

コフぶりですビットコイン用に置いとくの大切入金をお待ちしてます

さん、こんばんは。入金、わら。ウーバーイズ、頑張ってね、わら。

エイサ二万、あるから移動するかなこんばんは。

自立確保できますね昨日のそこ底付近どう動きますかねパパさんこんばんはおっ<音楽>きく下がりそうな動きですね

あら反発チュ

リバウンド弱い、ええ。

ありがとうございますでもまだマイナスわらおプラテンしました VAVA

そこ固くてよかった難品は正義ですなわら。笑

正義です。わら。すんなり暴落してたら、超焦ってましたが、わら。

ケベショーツしてわわらわらもう一段上がらないと下げ取れ継続ですねここでショートはちょっと怖いですよわら

焼かれるやつ。2万、お衣装。116% まで回復。このリバウンドでトレンド転換の可能性もあるので。

レンジの底ですし割るとでかいですがおお、116% いいですねキラキラ伸びてきました VAVA v.

リバウンド最高

伸びないリバウンドですね矢印3万でのショートチャレンジショートカバーの上げかな

もわらないことを祈ってロングわら1万 3,000 を損切りするのは痛いな。

はでかいですよ。ええー。

方がいいかただそこあると危ないです。

すぐ損切りできるように準備は必要かも高値でちびちび損切りするかな500万付近まで下がりそうな動き

ですけど笑、ね、わ, らわらずに耐えたら問題なしです。

から大丈夫かとあらそこチャレンジ下がってきてます

割っちゃいそう頑張って耐えてますねわら

何ピンするかめっちゃ考えた。笑。

あまり跳ねないですねそこ付近でこの動きは怖い

番ですリバってきました平均線超えていってほしい。

ゼロゼロゼロ。

いつもすいません。

なんかプレゼント企画考えてるのですがいいの思いつかない両国です梅開始前後まで派手には動かないかもっすねー

リングまで横横

窓開けて埋めてから動くイメージっすねハンバーガー食中毒の恐れがわら窓閉めに行きましょう

引上げ V、A、V、イエーリバウンドタイム

超え て, てきたら伸びていきそうこんばんはこの上げで吹き飛ばないとまた下がっちゃいそう夏場の食品プレゼント企画は危険ですわらイカロスさんこんばんは

大事な局面ですよね上がっていくと信じてます笑

上昇勢を弱いですね。

ですわらレンジでそこチャレンジからのロングですわら。

コンドが弱くて困ってます。笑。

《ですね》

ボラあんまりないですねわら横横相場プルトも連動して下落中

この動きで枚数多く持つとやけどしやすい。上からの下げ取れたので見てるだけでいいかなーって、笑ドミナンスが下がってく一方ですからねー。プルトも下がっちゃってるんですね。

ダイヤけど中イカロスさんナイスショートオカマツさんピンチ

三円の時に五千プルト買ってるからむしろ買いましチャンスと見てます。

ですね買い増しはちょっと怖そうですがあと1回は上試してくる予想なんですけどねー

欲しいです。

100円付近まで戻すと思うのでのでそこで利確するかステーキングするか迷い中考えるそろそろぶち上げないと

キラキラそろそろぶち上げないと下がっちゃいますよね

発表されるのでそれ次第です僕もステーキングで運用中です VVEFUX a v. フックスよりマイニングのステーキングの方が収益多いわら

多いいとですねキラキラしかもプールすればスペックしょぼくてもなんとかみんなで賄ってこじき戦法わらわら

です。笑。みんなで賄うのが一番です。笑。

わら。

テレビさん、番宣ですね。わら、わらわら。

今日は世界を救いますね。笑

うまるちゃんに出演するか聞いときますね笑

いいですね。うわね重い。ちょっと伸びてきましたが。

伸びてほしい平均線超えて

伸びます長い乳首は嫌いじゃないです笑

ですわらビビってちょっと利確。くわらまずはなおさらわら

ちょっとわからなかったです。わら。

収まりましたねどっちにブレイクするかなあパパね500円ロマンなめてんのか

ありがとうございますキラキラいつもすいませんええー、なめてないですよわらわらわ ら, わら

つりましたねわらわら埋まるん許さないわらわら。

食べてゴロゴロしてますね。笑

ちょっと買い増しここから跳ねるかも予想

来る来時間風呂行ってるんじゃないですかねわら。

10時ぐらいに風呂行ってくるって去っていくので。

リズムを覚えているロマンさんだったわらストーキングはしてないですよわら

はしてるロマンです座布団2枚

はちゃっかりしてますわら山田くんに嫌われたらラブトン取られちゃいますよわらマスオ様ありがとうございますキラキラ

あ BGM 変えたんですね。BGM が安定しないチャンネルです。笑。

でロマンライブやります皆さん見ててってね

頃まで予定ですにゃ

シラエルコバワンオリカサさん、こんばんは。3時間寝れれば大丈夫。

さんをです。日本のアメリカ大使館クビになり、アフガニスタンのアメリカ大使館奪還に向かうロマンです。78時間跳ねたいです。ゆうこさんコンバーガー。

です、わら竹槍支給しますよわら。

神風特攻隊、わら。アフガニスタンなんであんなになったの情報屋のゆうこさん教えてくださいか、顔。酒やりなら B-29 も落とせますね。ロマンにはシュやり。

チャーが必要ですわらあ一応三角持ち合いになってるんですね上抜けチャンスあるかも。

ソ連の侵攻じゃなかったかな？アフガニスタン情勢？平均線抜けたら上昇ワンチャンあります。

777さんありがとうございます上抜けしたらロング入れます。わら。それってなるとだいぶ昔なんすねー

かなり前の問題が今になって深刻化ってことかアカソ連と喧嘩中だったんですね

下げだと多分騙しなのでぶち上げ、勝ち上げ、ぐらいの痛そうなやつ来ないとダメそうですね。

こうしてソ連を追い払ったけど国内情勢ひどくなってそこに90年代にタリバンが大きな顔するようになって、でかいあげ来てほしいです。

上抜けしたら 0.7L するするタリバン政権が良くないんですねそんなこんなで現在に至るわら

一番怖いアフガニスタンの人オウム真理教に見えます。笑

見た目だけですが。笑

タリバン戦闘員の前で燃やしたら処刑だなこりゃー問題はどこの国が武器売りつけてんだってとこですね

場合は儲かるみたいですよ、ね、わらすごく気になるんですけどアメリカ軍、武器たくさん置いていったけど、どうなるの

それを変える財力も謎だし、笑。

力って思ってるよりも信仰なさそうですけどねどこかの国が支援してそうですよね上がってまいりました上にまいりましょ

が支援それはないか日本支援してたら問題ですわらわら

アメリカに縛かれます。わら。

二月の上昇起点からの三角持ち合い形成の終着点なので、上げも下げやばいんじゃないかな。

レイクの予感タリバンに対してではないですけど現地への人道支援はしていたような

げの方が確率は高い気がしますシレットヘッジで S、1週間前から S 中一応下の三角持ち合いなのでセオリーは上抜けです

現地の人にぶっあ上げてたような気しますね。わら。イオスとワえル中。

わら。不くテクニカル機能しないときが一番怖い。

が起きますよ笑。前回の550万の高値は持ち合いブレイクの騙しで下げてからの今に至るのでもし550万で上昇止まるなら急降下かもです T サイズです

入りづら い, いいさ枚数減らしまくってるので勝ち上がるはずと読んでます。

ポジが安全ですね

危なそうなので、僕も枚数減らしときます。バーンは正義、わら。下げ防止にはなるけど上がるかは不明ですね。長期だと上に雪やすそうですが。

枚数は持っててなんぼよ。長い目で見届けましょう、笑。ら。弾切れが一番怖いよ今。

さらに水平線突破から下ブレイクで現状もう一回突破しようとしてるので自分は騙しでここぶち上げからの急降下なのかなって思ってます。個人的には上に飛んでほしい。わら、弾数が大切ですね。

ぶち上げきたら嬉しいですわらですねわらながいひげつけちゃって VAVA 上がるのは嬉しい。

合間に売れば良いわらですですわらかく利かしますわら

大会だーって流れで急降下が一番怖い、わら。そんで急落終わったらロングインの永久期間完成。それ怖いです。ビットレート下げすぎてぼかしになってる感。

年末年始に毎年来ますが、わら。

かなみんな悩んでるんでしょうね。

500まで一旦下がりそうですもんね。ここ。上叩かれているけど、買い支えも大きいから、チャートも悩ましい感じに。でも、今は上げ目線の動き。

がチャートに向き出し中、均衡してますね。

大きい値動きは成り行きで成立するのでみんな今マウス持って早く上がれこらって叫んでるかも」

情緒不安定、わらわら。あるいはさがれこら。わらわら。手に汗握る瞬間、わら。

ブレイク後ダマし取りたいので生還しますわら平均線超えてくるかなショート狙いですね

いい戦法ですね。そろそろ日速レベルの調整下げも来そうっすからねー。

たらソン500割らないとは思いますがうまるちゃんと入浴ですねゆだってきてね

入ってからっぽいっすけどね、わら。アパパネさんにてらー。いってらっしゃい、日足レベルでレンジしてるんですね、知らなかった。

だってら9月入ってから下げ相場始まっちゃいそうですよね

がビットコイン逆転するかなわら。調整勢来た方が今後の上がりに期待できるんすけどねー。師匠のミラトレしたら儲かるってほんとですか

ですね、一回大きく下げて、ドカンと突き上げてほしい。調整後買えば勝てますもんね、わら。

僕のミラトレは美えですが勝てますよわらロングオンリー戦法ですがわら

高く売れる素晴らしい動き、笑。ひそのマクドもダイバージェンス発生してるのが怖いっすね。

な動きですね、どこかでドカンと下がるのかな

そうダイバーで下げ予想してもいつかがわからないから難しいところなんで次にミョンとぶっ飛んだとこは危ない予想です

ひげつけてからにしてほしい予兆なしで暴落は焼かれます。

ダイバーで下がると見て衝突んで耐えきれずに損切りした後に下がるのよくある、処ん。そろそろ私もポジション入る準備します。わら。

こと多いおですよね日速レベルのダイバーは発生してから時間かかった後起きてきますからねー、わら。イカロスさん、戦闘態勢、わら。アパパね、500円。マスオ様。

パパネさんスパチャありがとうございますキラキラお風呂からスパチャですね笑。わら

もうお風呂でたよろまん舐めてんのかマスオさんとアパパネさん仲良しお風呂はや

わけないですマグダチみたいなとこあるんでドレッドちゃんと洗ってくださいね

頭皮は大切ですよわらお風呂早いなうちだと1時間以上かかるから頭洗わない日はささっとシャワーで汗だけ流す感じに。

1時間ぐらい入ります。笑朝もゆっくり湯船浸かりたい。

数ヶ月シャワーのミスアパパネ、ね、500円マスオ様とはまぶだちお風呂でまったりタイムが幸せです

チャレン連投前までお風呂入りながらフックスやっててのぼせたのでやめましたわらロマンチャンネルはインスタやツイッターの交換オッケーですよ

お風呂でフックスします、わら。777さんゆだります、わらわら。大事な場面だと集中してるあたりする感じですね、水滴。

中止すぎて決済したらお湯が水になってた。ジップロック最強です。わら。

ありますダブル気づいたらお湯冷たい、わら。みんなデートレーダーになろう ?7773 それ12時間風呂、笑。熱くなってるのは自分だけでした、わら。デートレ最強。

ここまでかな777三座布団777枚こっから下がっていきそうな形ちょっとノーポジで様子見

座布団タワー形成ですね。

突き抜けました。笑天井に刺さってそう。笑

スリーセブンは縁起いいっすねザブトン、不安定なんで気をつけてね

なぜか縁起悪いですよね笑

とかじゃないでしたっけわらマスオ様座布団0枚ですがオリカサさんなら666の謎を知ってるかもマスオ様111個

さんにザブトン7丁、マイ0個から111個に、わらわら優子さんはフリーメイソン加盟してるので深掘りするとやられますザブトン合戦、わら

わらわらそれを中腹必要ダブルマスオ様アパパネさんには座布団で成掃券突入してもらいます山田くんを大忙し、わら。聖書かなんかの獣の数字が元だったかと、某映画のダミアンで有名になった感じ。

笠さんそのたぐいの団体には入ってないですね。なんでも知ってますねキラキラ。

マージで何でも知ってるダブルゆうこさんゆうこ座長信じるか信じないかはあなた次第わらわら

のですと ん, んじゃうで。

わらわらアパパネさんとしたのわらあちこちでチャットとかしてると無駄知識は溜まっていきますねチャート止まりすぎてバグったのかと思ったわら動いてたわら

マスオ様のドドレッわらわら。ワラワラ

マーカグ笑。わら

トイレ用ですね、わら。ファブリーズの方が優しいです、わら。マスオ様から召集言のお告げいただきました、ありがとうございます。<音楽>わらわら。

飛んでいる様子だマスオ様よけぐさなりました

まあ、パパネにはホイミ回復が必要なようだバリカン、笑ら

ほいみでたりますかわらマスオはほいみを唱えたムプガレイなようだバリカン使うはいバリカン使ういえ

足りないようだお、動いたここから乗り場上げどうなるムプ不足問題笑。わら

数百ドル幅でレンジ形成してくかもっすね。このまま下がっていっちゃうかも。リバって欲しいのでナンピエルしましたが。

せ、ええ、線みたいなろうそく大量に出そうですね。アパパネは猫にドレッドを舐めてもらったようだ。よけぐさなったわらわら。一旦元でそこあるかどうかですね。マスオさまくだらないお付き合いありがとうございました。わらわら。

と、500付近まで下がりそうですよね反発上げきていやこういった付き合いは大事っすよわら普通に下げ圧強いですねここ上がると熱い

無理かなドレッドをなめる猫階段しょぼうんちょっと期待しちゃったわ ら, わらわらわらもう一回三角持ち合い作るのかなわら

この値幅だとどっちも動けない気がするのみ取りしてくれてますねわら。

ドレッドを舐める猫、わらわらレッドチキンを舐める値たい、うわね重いですね。これ無限難ピン生成しそう

この動き続くかもですね。

S、イン、わらわらさあこっからっす、ね、ロマンさん

ショートは要りました。わら。明日、朝早いっす、ね。ショートも怖いです。わら。今ロマンライブ始まったけど今日何時までやるの ?3 時まで

わらわら横横のレンジのブレーク待ちの動きですなんで今日はお風呂入って寝ますわら

ロマンなめてんのか明日配信できたらします、わら。ちょっと

にスパチャは終わりづらいでも、明日朝早いので、親戚の葬式とかいう中学生レベルの言い訳で休みましょう。寝ないとまずい。

わらわらロマンさん、配信やめると相場動く説ですね、わらわらわらわらわら。確かに、わら。

配信終了後動いてそう、わら。あパパね、1円000、マスオ様とバイバイしたくないよ。配信中はまったりチャート、わら。おやすみなさい、わら。

弟迎えに行かなきゃダブルアパパネさんまた今度、わらじゃあお風呂入ってくるのでその回ウップ主レスで顔わらわら

お疲れ様でした皆様おやすみさないませーマスオさんも朝早いパターンわら今日はこの辺にしときましょうお疲れしたー。

補給と皆様に爆撃あれそれではまたせーうぅリアスアユグ。